綺麗天気もめちゃめちゃ晴れてきたよっしゃよっしゃ<笑>おはようございますラスカルでございます本日の動画はですね、えー、またキャンプ動画となっております神奈川県にございますウェルキャンプ西丹沢さんにお邪魔しておりますでねすごいのよサバ めちゃんこ綺麗っす近くにはねあの、沢釣りとかもあるんですけれどもこの川魚とかが釣れるぐらい綺麗な川らしいですちょっと改めて真夏にね、ここに来て川で遊ぼうと思いますよしよっ、えー、これからね、えー、テント等を設営いたしまして、えー、お泊まりで、えー、もちろん本日もお泊まりでね、えー、キャンプを楽しんでいこうと思います まずはね、えー、テントを設営しようと思うんですけれども、今回、こちらですね、ちょっとね、気になって買ったのが、このワンポールテントね、1本のポールでこう三角状に建てるようなテントになってるんですけれども、まあ、これからね、暑い時期に蚊帳なんかもあるんで、全部こうオープンにして涼しくできるってことなんで、ちょっとまた建て方が分からないんですけれども、えー、宿泊しながら、テントを建ていいこうと思い ま, すまずはと、はい。 はいールド説明書ねえやちょっと待って待って待って待って待っこっちだえーっとまずこっちだこちらかこいつ重っはいこれが入り口なのか入り口はどっち違うなこうだな どうだよいしょ あ, あこういうペグか嫌いだなこれよいしょよしタオルタオル熱つよいしょ いそしたら あ, あ入り口ここじゃんやったわこっちじゃんああよいしょ、ね ホールね。よいしょ。いしょはい。よいいね。あ抜けた。ペグ抜けたわ。よ<笑>し。 オッケーいやで入り口は開けときましょうはいここも開くんだほ、はいほ、はいああなるほどねここでこの木の何 この木の木何こっち前だねこっち前だまあいっか前後ね逆<笑>まあ今回はねもうちょっと面倒くさいんでこのまんま強豪突破します中<笑>のさこのカヤはさこれどこにつけるのこっちが上 上こっちかここが上でしょよいしょ中厚いよいしょよいしょこんな感じかここか オオッケーオッケケーーこんな感じね。<笑>ということでえ完全に逆ではございますがひとまずテントは張り終えました<笑>で続いてもねまた新兵器でございますこちらコットですねコット簡易ベッドみたいなやつなんですけど今までこう直にねマットを引いてたので、まあ、これから夏に向けて、まあ、地熱がね高くなってきて 暑くなってくる時期ももちろんですし今後ね冬とかにもかなり使えるんで買っちゃいましたよしはいはいこんな感じ できましたコットあ暑い切ったらコットをピンとピンあれインインインはい入ったということで、えー、こんな感じに、ね、寝室は完成いたしましたテントに寝室と、えー、完成いたしましたんでテーブルとかをねもう準備して酒が飲みたいも う, もう無理えちょっとね準備して酒飲んでいこうと思います はいということである程度ねこう準備整いましたちょっとお腹空すいたんであてを準備してねお酒を飲みたいと思います火起こしはめんどくさいんでささっといっちゃいましょういいよいいよいいよはいっとでもフェザースティックいらんでしょこんだけ朝があれば ほいっと。や文明パワー。ライターでいけるっしょ。いけたいけてないあー、でもちょっと火出てきた煙だけよし。文明の力。<笑>いや、でもマジ、火起こしする気温じゃねえんだよな。 あっち、い日向よし。とりあえずだ。お昼ご飯。よいしょ。えー、売店で売ってたんですけど、鳥つくねぐしでございます。もうちょっと飲みたいな。よいしょ。<笑>我慢ができないんで、先にね、ビールちょっと飲んじゃいたいと思います。今日もね、この銀の子ってことで、皆様、乾杯と。 キンキンに冷えてるぜうめえー、そしたらあとこれつくね串まだカチコチなんだよなちょっとじっくり焼きましょうよいしょこれ大丈夫このサイズ中まで温まんのいける<笑>若干火弱いんで裏技使っちゃおうかこれね 着火剤でございますこの子を中に入れましてい<笑>ってらっしゃい燃えてねよしいやー着火剤これ便利めっちゃ便利あもうちょいもうちょいもうちょい来た来た来た来た来たあ真っ黒になっちゃった こういういすすもさキャンプならではの調味料っしょ<笑>それではいただきます中冷たい<笑>でもうまマジでうまいだだ焦げ癖すすくせー 赤<笑>うんうまお昼ご飯はこんなもんにしたいと思いますごちそうさまでしたただいまね、えー、時間が4時前そろそろね、えー、晩飯の支度をしていこうと思っておりますで 今日のね、晩飯なんですが、こちら。よ今回、丸鶏を用意いたしました。でっけ。一人じゃね、ちょっと食い切らないんですけど、どうしてもやってみたいことがありまして、ビールの缶でさ、蒸し焼きにするやつ<笑>今回はちょっとね、そちらの料理を作っていきたいと思います。直火だと、焦げそうってうか、すすだらけになりそうだから、炭用意しました。 よいっう い, おいこれねちょっと新道具なんですけどここにね炭をぶち込みますとはいはいどんどん入れていこういいよいしょそしたら先ほど使ったねこの着火剤2つほど並べましてはいはい こちらにファイアーと、うん、よし OK そしたらここにこの炭ちゃんをのっけましてこの状態でだいたいね2三3 0分ぐらいで炭の方に火が入るらしいのでこの火をつけた炭を使ってね調理をしていこうと思います今ねこんな感じ炭の方 火入りましたんで、こっちのね、方に移していきたいと思います、うん。調理台の準備は完了いたしましたんで、食材のね、準備に移ろうと思います。うん、そしたらね、こちらの準備した鶏肉を開けていきます。 でかいバカでかいこれちょっと塩こショウをザッといやいやいやしっかり塗り込んでよしこれで下準備は OK かなよいで今日作るねチキンのやり方なんですけどこの道具使いましてまずビールぶっ刺します 開けます起きましては い, いえ入って入っていやいやよいし OK 仕上げにこちらのバケツを上からかぶせますこうしてビールで蒸し焼きにする形で30分から1時間ほどねお、えー、きたいと思います今 鳥が焼けるまで待っている状態なんですけれどももともとねうまい飯を食うためにキャンプに来てたのにうまい酒を飲むためのキャンプになってた気がしたので今回は満を持してお米用意いたたししましたこちらをね炊いていこうと思いますんで早速ね準備に取りかかり掛かまず今日持ってきたのがこちら半合分のお米ですね。 ようん半合分は OK とこの中にお水を120ぐらい入れるらしいんですけど全然わかんないんだよね全然わかんない勢いでいいしこんなのうい OK でこれ火にかける前にしばらくお米を水に浸しておきたいので、まあ、30分ぐらいこのまま寝かせたいと思いますよっこしょう ということで、えー、鳥の方にね、火入れをしてから約1時間ちょい時間が経ちましたんで、そろそろね、このバケツを開けていきましょう。そしたら、オープンと。うわーうまそう。やっべやあっ。抜けないぜ。よいしょ。い、う、い、ん。 うん、うん、う わ, うわビア缶チキンのこちら完成でございますあでもほんのりアルコール匂いするわうまそうこれどうやって食おうかなうんよいしそしたらねこちらの鳥さんを 豪快に素手でいただきます。おー、鳥さんやば。<笑>反則的にうまい。たまんねえなお い, いや。うん。うめー。 あ塩加減もバッチリだわ全然ついかなくて OK 全然ビール臭さもないし最高にうまいちょっとさこれ胸肉いきたいよねちょっとこのさっぱりとした胸肉うわブリンブリンやっばーい胸肉いただきます あ、ハハハハも言えないっすわ。うますぎる。ハハハハハハハハハハハハハハハ まあさすがにねソロキャンプだと1羽はめちゃめちゃ多い僕もね今日大食いする気はないんで食べきれないと思うんですけれどもこれねこう何人かでキャンプに行きたいとかバーベキューした時はこれ最高にうまいと思ううん<笑>うんよいしょ ちょっと忘れたんですけどこのご飯ねご飯やっていきましょうかこれよっこいしょ正直このメスティーンで作る飯ゴーは僕初体験なんでうまくできるか分かんないんですけどまあ今ね火力弱いから20分ぐらいこのまま火入れをしていきたいと思います 30分弱火入れをいたしまして今ね15分ぐらい蒸らしの作業が終わりましたんで多分ね炊けてると思うんですけど先ほどね焼いた鶏肉と合わせてねめちゃめちゃうまいご飯を食べていこうと思いますそれではご飯オープンとううまそうちょっと底の方どうだろういやおおこげは 梨だねおこげはないけど触った感じちょうど良さそうな気がするそれではちょっとお米だけでいただきますうめえうん甘くてうまいうんこれを 合わせないことにはさ始まんないよねうわ鶏肉とうまなんじゃこりゃ <笑>うめえもちろんお酒とね一緒でも美味しいけど米がうめえんじゃん何か話さなきゃと思うんだけど話せなくなるぐらいうまいまじね動画としてはどうかと思うんだけど無理だよ 無理。動画を見てる皆様、食ったリアクション、オーバーだよとか、思う方もいらっしゃると思うんですけど、マジでね、自然に出ちゃう。それぐらいうまいのよ。実際はね、お店で作り込まれた料理よりは、美味しくないかもしれない。でも、この自然の中でね、この飯を食うと、その手間暇とかに負けないぐらいね、マジでうまいのよ。僕もね、最近始めたばかりで、偉そうなことは言えませんが、 キャンプね、やったことのない方いらっしゃったらほんとぜひねやってもらいたい多分ね今まで味わったことないような感動が味わえる体験ができると思いますちょっとうんあまだねちょっと飲んだり食べたりしようとは思うんですけれども、まあ、そろそろね日も落ちてきて 周りも静かなので、まあ、ご迷惑にならないようにこの辺りでね一旦ご飯は終了したいと思いますごちそうさまでしたとりあえず残った鶏肉についてはこの後も食べる予定なんですけれどもお肉を削いで残ったのは持ち帰りながら骨はね捨てていきたいと思います 目の朝でございます天気もいい感じの過ごしやすい朝となりましたが昨晩ねあの残った鶏肉9割ぐらい食ったのよそしたら全然朝お腹空かなくてもうね今日は朝飯を作らずにこのまま帰ろうと思います是非ね皆さんも気合があればこちらのウェルキャンプ西タンダーさんに遊びに来てください